鹿児島行きのお客様にご案内しますサラシトエア77便並びに ANA3777 便定刻15時15分発鹿児島行きは使用する飛行機の到着が遅れたため出発が5分遅れます 新しい出発予定時刻は15時20分鹿児島空港への到着予定時刻は17時15分ですお客様を15時10分頃から飛行機へご案内しますまたこの便では事前開設搭乗終了後保安検査証に認知されている搭乗中のグループ番号にて飛行機へご案内しますはじめに 前線登場としてスラストファーストメンバーズグループ1番 ANA ダイヤモンドメンバーのお客様続いてグループ2番スターライアンスゴールドメンバーのお客様をご案内しますグループ2番ご案内後は機内での混雑を避けるためグループ3番のお客様より順番に飛行機へご案内しますご登場前に保安警察署のグループ番号をご確認ください 飛行機は皆様のシートベルト着用後に動き出しますそのためお化粧室は搭乗前にご利用ください本日はお急ぎのところ飛行機へのご案内並びに出発が遅れることをお詫びいたします鹿児島行きのお客様に事前改札のご案内をします 11歳かお子様連れのお客様ご妊娠中のお客様ご登場に際し係員のお手伝いをご希望のお客様ソラシとファミリーサポートをご利用のお客様は54番登場口前方までお越しください続きまして鹿児島行きは優先登場のご案内をしますソラシとファーストメンバーズ ANA ダイヤモンドメンバーのお客様54番登場口よりご登場ください 続きまして ANA プラチナスーパーフライヤーズスターライアンスゴールドメンバーのお客様をご案内しますどうぞご登場くださいお客様にご案内しますただいまから鹿児島駅はグループ3番のお客様より飛行機へご案内しますグループ番号は搭乗券並びに保安検査場でお渡しいたしました黄色い検査証に記載されていますグループ番号をご確認の上ご登場ください 本日は仕置機到着遅れに伴い皆様の飛行機へのご案内並びに出発が遅れておりますことをお詫びいたしますグループ5番のお客様大変長らくお待たせしました鹿児島行きはグループ5番のお客様を含む全てのお客様を飛行機へご案内します機内混雑緩和にご協力いただきありがとうございました本日は仕置機到着遅れに伴い皆様の飛行機へのご案内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 54番からご登場ください。なお、当便は ANA3777 便との共同運航便です。This is the final call for Solar Seed Air Flight 0077 for Kagoshima.Passengers on this flight